ハイハーイブ甲子園です私たちは今中国北京にいますまずはこちらの衛星をご覧ください龍が乗っているように見えませんか銀の竜の背に万里の長城。それに歴史的に消された場所天安門広場にも向かいますこの全長2万 km 唯一衛星から見ることのできる建築物で 世界でで最もも有名なな観光とと言っても過言ではないと思い思ますただもちろん今から2万 km の全てのボールを歩くわけではなくて一部の壁今回はボデン浴場と呼ばれるお城の上を歩いていきますそれではシャトルバス乗っていきます少し途半をしながらあちらのロープウェイを使ってお城の方まで登っていきます 大自然の中森の上を空中散歩というところでしょうか？あちら見えますでしょうか？私たちも周りの頂上、帰りにはあのスライダーに乗って下山します。それもまた楽しみの一つです。うおーすごい！エラ高い。<笑>すげえ面白そう。 壮大な景色を眺めてみるともう間もなくブレートボールの方に到着します森の中に悠然とそびえ立つ壁という感じですねブレートボール歩き始めます結構階段の上り下りが急ですもともとこの壁が作られた理由が中国が敵の騎馬戦から自分の自国を守るために作られた防護壁として作られましたなのでデコボコ壁に隠れて 弓矢を打つくりになってます白全体ですね一番感じるのは至る所にこれムカデでしょうか毛虫でしょうか超キモい紐虫みたいなやつらがうじゃうじゃいて何匹も下に潰された跡がありますそれを踏まないように壁の隣とかにひっついてると叫び声が時々聞こえてきますものすごく9倍です日本レッドで例えるならそれの7倍あるというとんでもない長さですその影響から 山に横たわる白い龍の呼び名が付いてます戦いに備えたものなのでこういったちっちゃなお城蔵も存在してますこの中では雨風もしのげますし食料やその当時の兵士たちが休んだり住んでいた場所で使われていたそうですこのミニお城には屋上に上がることもできますデッキに上がればまたその景色は違うものですねこうこういう狭い狭 路線を降りるときはですねどこにムカデが現れるかを注意しながら行く必要があります日本の7倍というのはすごい長さですよねそれだけ敵の騎馬隊というのが恐ろしい存在だったのでしょうなかなか階段は急なものが続いてます一旦山頂のお城の方に到着しましたこの中からはとても綺麗な壁の景色が楽しめますこういったおお城があるおかげで 気持ちいい風をこう涼みながら休憩することがポイントポイントですることができます気持ちいい風が吹き抜けてます石造りのあムカデもうマジ最悪やこういうことが起こるんでマジ気をつけてくださいバリコえマジ森の空気をゆっくり吸いながらちょこちょこ休憩しながら行くとほんとのんびりとゆったりとこのレクシャル建造物を探索することができますムカデも含めてね<笑> スライダースタートでーすこれ瞬間風速的にはかなりスピードを出すこともできてめっちゃ面白いこの自然の中でこのアクティビティはめっちゃおもろいっすよこのカーブを見てくださいいきますすごいすごいすごい速い速い速 い, 速いこのレバーはですね手を離すとブレーキっていう感じでかなりも安全は安全です前に倒すとこの板が平行になってスピードが加速します とても操作性は単純なものです子供心に戻れる滑り台ですこれまたね視線が低いんでめっちゃ速度が速く感じるんですよ定員さんがいるんでですねスピード調整とか混雑とか衝突を回避できるようになってますこれはお子さんめちゃくちゃ喜びますよしかもなかなか長い 改めましておはようございます私は早朝から天壇公園に来ておりますこの公園1日2万7000人の観光客が訪れる北京の歴史的な建造物がたくさんある公園なんですこの記念伝を見るだけだったら34件で入ることができます早朝は中国市民の方たちの朝の時間の過ごし方が垣間見ることができます とても元気です次にみんな集まって休憩してると同時にこの中国らしい装飾とペイントが施された渡り廊下を渡って中へと入っていきますおー壮大ですね<笑>また空が青空なもんであの銀色のとっぺんのポッチがかなり生えてます こちららもまた中国らしいい色合いです実は北京を表すシンボルの一つ上の方にも人がたくさんいます、この塔、高さが 38m ーーあってその青色は天空になんか突き刺す青色と言われているそうです。 円盤がが層に乗ったような形が特徴的ですちょっと寺の中の方見てみましょうかこれまでの旅でね鍛え上げられたフィジカルで体の入れ方に関しては負けちゃいかんけんね下にもまた綺麗なゴールドとあの朱色の綺麗な装飾施されていましたとても存在感あふれる建物でしたここちらとと呼ばれるところで 当時の帝王国王がこう雨乞いとかお祈りをするステージだったそうですこの階段はですね引用思想に基づいて全部9の倍数で作られてあるみたいですこっちの上にみんな乗っかってますこういったちょこっとした彫刻たちが気になるかなというくらいでしたね信仰ってあるだけでも幸せな気持ちになりますよねどうしても人間って雨を降らせる能力はないので でもどうにかしたいというそのお心、てるてる坊主を作って、神にお祈りをして、何か気持ちの中は報われた気持ちになれますよね、こちら、開音壁というところらしいのですが、遠くにいる人の声が近くに響くと聞いたものですが、ここまでなさそうなので、中国最後の観光地、大目玉天安門広場に到着。 この広場は近代政治そして歴史の分岐点として今も色濃く歴史に刻まれてますそのシンボルとも言えるものなのでしょうか毛沢東さんの顔写真があんなに誇らしげに堂々と広場を見渡しておりますこの広場にはいろいろなスポットがあるんですけどもあの塔もその一つです 人民英雄記念碑というものでその石碑には「人民の英雄は永遠に不滅だ」と書かれています約今から30年前にこの広場では天安門事件と呼ばれる学生たちによる暴動が起きましたそれを政府が弾圧するために銃を 断捨して大量の死傷者が出たという事件です中国では現在その情報をですね完全にウィキペディアから閲覧禁止他にも YouTube 等々のインターネット規制がかけられているんですけども言論の統制を目的として他の多言語を中国国内では見ることができなくなっています結果海外からは 日本大虐殺と名付けられていていやや中国政府の発表は2700人なんですけど海外の見方によると3万人近くの人がこの広場で亡くなったと言われてますそれでは最後にラストエンペラーの舞台にもなりました世界最大の木造建築資金城に入ってまいりますあのこの事情の門が特徴で 場所に来ているんですがチケットが全部売り切れということで今回ちょっと中に入ることできなそうですあまあ、本殿のこう奥の方をしっかり見られたいという方は 午前中に動かかれれた方がいいかもしれませんあなんでだろうあまりにも人が多すぎるけどももちろん夜は北京ダックの方外はカリカリ味わい深いとても美味しいディナーでした次回は今日本ではホワイト国除外として日本への反発不買運動などがよく報道されている韓国です実態はいかがなのでしょうか